皆さん、こんんにちはポリナですですさんもお気づきのでしょうか私はちょっと痩せたかもしれない。でなぜなら、2週間前から2週間前からちょっとダイエットとスポーツを始めた。で毎日の朝をやってます。スポーツをやって、で夏まで。 夏まで美しい水着を海のシーズンまでちょっと痩せたい方がいいかなと思いましたね。とういうことではい紹介したいことがあります。えっと、私はその、YouTube、でその何にあー YouTuber、スポーツ機の YouTuber を見つ け, て見つけ出してで、そちらの方の動画を見て動画を見ながら<笑>動画を見ながらあトレーニングをしますで最近見つけたのはすごくかっこいいロシア人の YouTuber ですでその YouTuber はロシア語でなんかフィットネスのトレーニングをやってますであとは、えっと、日本人ののがさんというチャンネルが で, でそこはお尻をトレーニングをやってますそちらの動画もリンクを送りますのでひなんかぜひみんなちょっと痩せたい方はうんうんうんこの動画を確認してくださいでもう一つ大事なことなんかちょっと私毎日やってることを紹介したいと思います 今じゃないとね、今ちょうどチャンスだしみんなは多分もうね時間があるからスポーツでもやればいいんじゃない 皆さんに私はなぜスポーツをやりたいなぁと理由は伝えたいと思います。実はいくつかございます。で、最 初, 最初の理由はもちろん YouTube のためちょっと細くなって可愛くなって登録者数が増えるかもしれないなぁと期待しております。うん、それは1個目の 理由ですね。で、次ですねもう一つの大事な理由がございますで実は私は自分のこと<笑>結構好きです自分の体を好きで性格も好きで好きででそれは本当に大事ですね自分のことを愛する気持ちでも甘やかすのはダメですよ好きであっても自分のことをもっとなんか いいことを目指すのは大事だと思います。で、今の時期ですね。結構私ではなくてね、その状況ですね。<笑>みんなは結構そのあ自由自由な時間ができているんじゃないかなと思います。で、そこですね。みんなはどうやってこの時間を使うのでしょうかね。 なんか好きなものを見て読んだりしてそれも大事ですねでなんか前からずっとやりたいことをチャレンジするのはもう大事だと思いますでそうですね私はちょうど時間があってじゃあやりますでもう一つのいいことですね私は4月4月ですね今日ちなみに4月の25日でで 私は4月でもう外食は外食はしなかった実はなんかテイクアウトは1回やった気がしますでなんか3週間ぐらいも外食は全くしなかったはいは最初はつらかったけどなんか美味しいものを食べたい気持ちがあるんですねでそこで気づいたじゃあ 今の状況ですすね、外食しない方がいい方がですで、私その状況からどうやって何かいいことを終えるのでしょうかじゃあ外食ができないなら自分で全部自分の食べ物は受水です私の全部の食事を自分で作ります4月ですねで、でそこで じゃあ作 る, な作るならじゃあヘルシーにすればいいですねじゃあそうしましたなんか自分が食べることをすごく気にしてでそこでじゃあ少し運動を入れようかなと思ってで なんかそうしてすごく気分が良くなったもう2週間3週間のそうやってるんじゃないのかなで気分が良くなって体重も落ちてでもう一つ大事なことですね皆さん知ってるんじゃないのかなあスポーツやるとその幸せになるそのホルモンがございますメロニンだったかなでそのホルモンがあってあ ス, ストレスの解消でもございます でもう一つの理由がござい ま, すまた YouTube に関係があるものですね実は私の登 録, 登録者たちですねなんか男女の割合どう思いますか実は男性の方は圧倒的に多いです90何とかパーセントは 95% かもしれないねみんなは男性ですで今の状況ですね 女子たちそこにいるのかしら女子たちの登録者は大募集でーすうんそうです。で私はあ女子たちもちろん眼視は大事ですよ。もちろん<笑>そこの画面の前のあなた大事ですがなんか女子の登録者も欲しいなぁと思ってちょっと 欲, 欲張りじゃないのかな。 ね、でじゃあ女子の登録者たちを手に入れるには何が必要かなと思ったでそこでなんかあフィットネスの動画をしようなんか正しい食生活の動画も少しだけアップするかなとそうして何か変わるかもしれないなですでまあもしでかなんかそこで 相談が必要かもしれない皆さんはどう思いますか私はどう一体どうやって私は一体どうやって女子の登録者たちに入れるのでしょうかね<笑>なんかもしいい考えがあればなんかぜひぜひコメントしてくださいねそれじゃあまた会いましょうねご視聴ありがとうございましたパカパカパカパカ